高知学生旅芸人の皆さんですどうぞ会場にお越しの皆様、こんにちは。こんにち は, にちは高知学生旅芸人です犬山林西に500キロの道のりを高知の土佐よりやってまいりました本日演出いたします曲は2018年一瞬が宝と書いて春宝ですこのチームで過ごす一瞬一瞬が新たな宝となるように そんな思いを込めて、本日一発目の演舞、やってまいります。それでは踊り子、旅するクジラよ、舞踊れよ ろ, いまよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまいります。夜空に響く花火の音に、今宵も夢を恋願う。旅芸2018、新宝。 この花火があなたのもとに届きますよこれは夢に見せられ花火師となったある少年の物語花火師がまだ夢も見ぬ幼い少年だった少年はいつでも一人だった 僕夢を飛びだ「夏が来る花火をあげよう」「夏が来る明るい歌に心躍らせて」「夏が来る湧き立つ雲を染める日に君がくれたこの歌」 この心「何を守っていたんだろう」「北風防ぐにゃ思いのりあの日の時 ありがとうございました高知学生旅芸人でしたありがとうございました